12月24日放送会では、メンバーがお互いの印象を明かす場面があった。なお、2023年5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太が脱退することが発表されている金プリ。5月23日からは長瀬角、高橋山の二人での活動となる。この日は、五人がヤンキーに奮して、身体を張った様々な企画に挑戦する。 キンプルヤンキース、オンエア。その中で、同じくヤンキース型のマックの劇団一人が、お前らいつも一緒にいるけどな、お互いのことリスペクトしてるんだろうなとメンバーに問いかける。この質問に、当たり前だろ。と答えた一同だったが劇団一人はだったらお互いの好きなところを言ってみろよ、よ。と、挑発。すぐに反応したのは長瀬で、神宮寺について、 こいつは、な、弱いところを見せねえ。朝から晩まで仕事してても、疲れた顔一つ見せねえんだよ。と、告白。これを聞いた神宮寺は、俺が楽しかったらみんなも楽しいだろう。と疲れを見せない理由を明かした。一方、神宮寺は永瀬について、こいつは、な、俺たち四人は暴れ回って好き放題言うけどのよ。全部、トークを、回してまとめてくれてるんだよ。 面白くしてくれてるんだよ。と、絶賛。また、騎士は高橋を、かっこいいだけじゃなく、かわ い, いい、立ち居振る舞い、もできます。とシンプルに褒め、高橋は騎士について、掛け算できねえんだけどよ。それがすっごいかわいいんだよ。あたふたしてて。と、お互いを絶賛する展開に、一人だけ余ってしまった平野は、自分で自分のいいところを言う、流れになり、なんでだよから。 と嫌がっていたものの最終的にめちゃくちゃセンターにあい言うだろ。とじが、じさん。メンバーからは、おい、と突っ込まれ劇団一人はよく自分で言える、な、と爆笑していたのだった。 この日の放送にネット上からは、メンバー同士の絆とか、仲の良さを見せる内容にしてくれてありがたい。好きなところをいきなりでも言葉にできちゃう愛に泣けた。メンバーの尊敬できるところのシーンは、見てて泣きそうになった、といった声が集まっていた。ショのヒラの仕さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。